皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか金野でございます。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、とりあえずですね、えー、稲荷のですね、まあ、あのー、作成の仕方ですね、どうやって試食するのかということですんえー、て、で、あのー、まあ、細長い稲荷、稲、え、荷、ーえー、じゃない、えー、揚げ、 油揚げですね。を、えー、購入しました、えー。半分になっているのはダメです。なぜかというと、お札、お札ありますよね。お札のですね、形がですね、長方形ですので、長方形で、あのー、作成します。でですね、あのー、これをですね、 決して切ってはいけません切らないでこの1枚ありますよね1枚1枚をですねまあ、味付けしてあのー、醤油でも何でもいいですけれどもまあ、自分がこうだと思ったえー、ちょっと一礼しますね。 ええー、とですね、私はですね、まあ、ドレッシングをですね、購入してきました。ちょっと、あのー、えっ、ー、とー、お金、お金、ま あ, あ、ねね、醤油はね、ちょっとね、あのー、ちょっとね、やめました。ちょっと、変えて、青じそで、<笑>青じそ入りのですね、あのーえー、ドレッシングをですね、 まあ、醤油でもいいです。何でもいいです。味付けの方は。私はこ、あ、これをちょっと購入して、ね、やってみようかなと思ったので、まあ、ドレッシングと、を、えー、選びました。そしてですね、まあ、これ、ナルト、あのー、ナルトですね、これをですね、あのー、購入しました。 まあ、まあ、まあ、回転ですよね。要はサイクルの意味でですね、これを購入してきました。なると。はい。まあ、これもですね、切らずに、もう、そのままですね、あのー、試食します。私は。私は切るわけにはいかないので、はい。 円をですね、切るわけにはいかないのですね。はい。これをこうにしてですね。まあ、そのまま試食すると。いう感じですね。あ、ま、油揚げの方ですけれども、これ1枚になってますよね。これですね、破かないでください。決して。1枚。えー、破かずに試食します。味付けをして。 このまま、この形のままですね。まあ、端から、まあ、食べていくなり、まあ、まあ、丸めてですね、あのー、試食する方は、まあ、まあ、どうなんでしょうかね。その辺のところかはちょっとお任せします。これを巻き、巻いて、巻いて、巻いて、巻いて、いっぺんに食べちゃうのか、それとも、まあ、かじってですね、食べるのもいいと思います。はい。でも、これは、決して切らずに、 の形は切らずに試食してください。長、はいですね。でですね稲荷とっていうのはですねあのこの袋袋状になってこう開けてお米を入れますよねでもそれは昔の時代の意味があって行っていたことです。今は違います。 意味合いが違いますはい昔の方はですねそのお金をですねその、まあ、作成する前なのかな多分あのそれをこの袋状にしてお米を入れて食べなさいと要はその食べることに関してのその 縁起を家くというかそ の, あのもう常々に常に食べることがその困らないようにという意味で多分この稲荷という昔 の, の方はあの作ったのではないかなという判断はしてますね私はねなので今の時代はお札ですので紙切れねですのでまあこの形 が一番ベはいなのでいいねとはいこういう感じですねはいこの三点、えー、まあえー、味付けとまあ揚げ油揚げとおさつとまあなるとまあ回転します縁起縁起じゃないわ 縁を結ぶということで、縁をこう書くという。この3点セットですね。今年。今年からは。いや、来年からはですね。はい。で、時刻ですけれども、0時過ぎ。えー、もしくはで、それはダメですね。えっとね、1時以降。1時前はですね、やめといた方がいいです。 それはもう安全を期してですね、一時過ぎたらいいよと、過ぎたらもう、あのいっぺんにこれをですね7枚食 べ, られ食べるっていうことあるあのあれなんで、もうその1日、その2日を越す前にですね、あ食べきるということですね、7枚、7枚。 今6分ですね、もう少しですね、もう少しで54分ですね、7分になりますので、はいまあ、説明はですね、あのー、今時刻12時、えー、半ごろですけれども、はいあのー、夜になってしまうとです、ね、遅くなりますので、あのー、ちょっとね、昼間のうちにですね説明を、えー、しておきたいなということですね。ちょっとね本当ギギリギリの あれですけども、まあ、こんな感じで、はい、私は提案します。はい、とりあえず。